最後の曲なので力いっぱい叩きます中間部分では締めないこのソロもあります迫力のある演奏をお届けできると思います楽 し, みあ楽しんで聞いていただければと思いますのでお願いしますそれでは聞いてください早草です お聞きくださいましてありがとうございました裏響け